かわしてみ ね、誰にも私を止めろ おなくな 私を止お な, なくなりになりなさい ハンター インジュッツみたいなものです、はい、先生は。<笑> ごめんなたい。 とうやく、まえー、をはじめます。 つぎのばしょへ行こう。